えー、っとですね今日はコルグの IDS 1って MS20 のえー、っとアプリを使った音作りの紹介をいいいたたしたいと思います3つ作っていてで1個目のシンセなんですけども、まあ、ポイントになるのがこの SH のところから、えー、っとカットオフのインプットにこう入れていてこの SH 結構ランダムに動いてくれるので。 あのすごいなんかこう音の変化が楽しめるようになってますでこのピッチのところもですねこうちょっとずらすことによってあの音の厚みを出しているっていうところがポイントになるといったような形になっていますでシンセの2個目なんですけどもこちらの方もですねあの VCO2 の方のピッチをこう少しゆらゆらとさせていて こちらはオートメーションが書いてるような形になっ て, てまて、あ、画面のようになっています。で、あとですね、こちらの方もあの VCO1 の方のね、いじったりとか、あとこちらの方もあの SH からカットオフのインプットの方に、えー、と流しているプラスアルファ。 リアルタイムでレコーディングしてこうグリグリさせることによって音の変化をつけていますここはね多分一番音の変化としてあの激しいところになるかなというふうに思っていてあとはまあディレイつけてあげてるって形ですかねで続いては3つ目のところですね少々お待ちくださいでこれあの裏打ち使っていてあここですね これも実はシンセで使っていて、ここはそんなになんかあの派手なことはやってないんですけど、まあちょっと、うつうつかいサンドイチからえと VCO1 の PWM のところに入れてあげたりとか、あとコーラスかけてあげたりとか、まあ、しています。こんな感じでこう微妙にこう音をずらしてあげることによってあの結構変化が出るので、皆さんも楽しんでみてください。はい、いかがでしょうか。えー、っとですね、音源の方も Spotify と Apple Music などからえと発売しております。 でまたですね小説の方も書いておりますのでえと興味があれば是非どうぞ。